に日本に来てどのぐらいですかちょうど半年です。そうですか。日本になれましたかはい、なんとかに。日本に来てどのぐらいですかちょうど半年です。そうですか。日本になれましたかはい。 なんとか四日本に来てどのぐらいになりますか私は先月来ましたそうですか少し慣れましたかまだちょっと四日本に来てどのぐらいになりますか私は先月来ました そうですか。少し慣れましたかまだちょっと。1日本では何をしていますかレストランで働いています。仕事はどうですかとても忙しいです。1日本では何をしていますか レストランで働いています。仕事はどうですかとても忙しいです。3日本では何をしていますか働いています。そうですか。どんな仕事ですか介護の仕事をしています。仕事はどうですか毎日大変です。でも